さあ元気を出してみようぞおください やシャンフシ you、oh.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 シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュ I saw i I e r s o m a man, I'm a a n I'm a man, a man, I'm a a n I'm a n I'm a man, I'm a r a n I'm a man, I'm a m r n i o a a n i a m a I'm a a n a m a I'm a a n a m a I'm a 1曲目ありがとうございました。